平成29年2月9日、熊本地震の影響を受けたジオサイトの今後の利用方法を探る、阿蘇ジオパーク熊本地震調査検討会が行われ、現地視察と検討会が行われました。この現地視察は、阿蘇ジオパーク推進協議会が昨年4月に発生した熊本地震で、 阿蘇ジオパークのジオサイトがどのように影響を受けているかを見て回って、ジオサイトとして新たな活用方法を探ろうと、2月7日から3日間の日程で行ったものです。視察最終日の9日は、熊本地震で楼門などが倒壊した阿蘇神社や阿蘇市カリさらに阿蘇西小学校近くの段差ができた田んぼなどを 日本ジオパークの渡辺真人審査員や阿蘇ジオガイド協会のメンバーらが視察しました視察の後阿蘇草原保全活動センター学習館で検討会を行い熊本地震を阿蘇ジオパークのストーリーにどう加味するか語り部の育成新規ジオサイトなどについて意見交換を行いました検討会では 地震発生以前の写真などを見せながら案内した方が地震での変化が分かりやすいなどの意見が出されていました阿蘇ジオパーク推進協議会ではこの日に出された意見を集約して阿蘇ジオパークの在り方に役立てることにしています